ちょっと聞きたいはいどうぞフランスからのお客様和風の旅館を教えてほしい庭園付きなら7件ありますついでに通訳手配したいでしたら3社ございます僕はいつも8600ハローダイヤル m t ちょっと聞きたいはいどうぞ急な出張部長命令空港近くのホテルを知りたいバープロ使いで7件ありますついでにサウナに入りたい近くに2件ございます僕はいつも8600ハローダイヤル NT ちょっと聞きたいはいどうぞ眺めがよくてスキーができるリゾートホテルを教えてほしいゲレンデ付きなら3軒ありますついでに温泉入りたいそれなら2軒ございます僕はいつも8 6 0 0 h ロ l l o w d i a n t t おさらいしましょうハローダイヤル居酒屋カフェバーレストランホテルに旅館に結婚式場運送引っ越し宅配便ゴルフにテニスにボーリング カルチャー教室そんな時局番かけて8600「8600僕はいつもハローダイヤル n g